ワンちゃんの様子も見たりしなきゃいけないですそ。そうですね。どんなとこ見てるんですか。ワンちゃんか、はあ。犬の様子は。はあ、まあ、こっちをもくんで、用事がある時はこいつが<笑>。用事がある。うん、どんな用事。喉乾いたとか。あ、喉乾いた。うん、うんそうなんだ。へえ。ここは日陰なんで、ここにします。あ、いいですね。ありがとう。うわあ。 <笑>すごい<笑>すご<う><笑>こんな景色がいいとこがあるんですね知らなかった<笑>こっちは何方面になるんですかねこっちはね空 港, 通り 空, 港方面か空港通りで空港通りへえ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 村上犬猫病院は猫ワンを応援しています松山市の新空港通り近くの神社でメロウ君と待ち合わせここでよくお散歩をするんだってあはじめましてメロウ君 黒いお顔に白いボディのメロー君お父さんとうれしいおさ、ねねはあ、んぽ。 え何ですかすげえ気にしてる私のこと、うん、そりゃ変なおばさんですからね<笑>日焼け止め対策ばっちりの<笑>気にしてるのってわ分かるんですか分かりますよよく振り向くとか振り向くそうああ<笑>もうついていけないんですけど<笑><笑><笑>はいはいはい、はいはい お辞儀が長いですね<笑>。 いつもお願いするのは長いんで。そうなんですね。<笑>はい、どうぞありがとうございます。お店。神社まではお家から家からね、十、はい、分ぐらいかない。じゃあここまでここがメインで。そうそうそ う, そう。 ありがとう<笑><笑>ありがとう取らせてもらってるよ。だってか<笑>いつもこのぐらいのお時間にいや今日は遅いですよ。あそうなんですか。あおさん鳴らせます。え私も五時から起きてるんでいつでもいいんですよ。よかった、ね。<笑>僕も今日は、はい、こいつに六時には起こされて。<笑> ぐるっと近所行ったんです。そ, ののあそうなんですね、うん。早くても全然大丈夫。ですか毎朝早いでしょう。早いです ね, ね, 朝のね。お、ずるずる出ますよ。もううんちは終わってるんですうんちは終わってます、ね。<笑>そう思う。うん、<笑>一回休済みます。へー 猫ワンを応援しています猫ただいまお家古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえー、なんだこの行列ケース平岡工業猫ワン松山市上高野町のタンポコペットクリニックです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 あの、ガーブレーラでしょはい、あそこが、眺めがいいんだよ。あ, あ、そうなんですか。<笑>ありがとうございます。<笑>そんな中腰にならんでもう。ワンちゃん目線でね、<笑>撮りたいんですよ。あ, あ、でるかね。 そんなにおしっこ残ってないでしょういうぐらいマーキングしますよね。首輪じゃなくて童話をされてるんですね。うん、首輪してない。ね。へえ、なんでですか。うん、嫌い。嫌い。本人が。<笑>あ首絞められるのが気持ちはわかります、うん。お散歩コースはいくつかあるんですか。ありますよ。うん、ここともう一個、お寺の方ですね。今日は神社やったんです。 あ, うん、あと週末には五島ですかうん五島行ったり、はい、えっ、ー、とあ の, の海岸へえ行ったり東邊、うん、の近くですかねそう車で行って。車で行って、うん、でこの長い 25m のリードがあるんですよそれで、まあ、ほぼ話しが い, い状態みたいな感じでええちらちら私の方を見てくれます<笑><笑> 散歩するときに気をつけてることってかかありますか、うん、気をつけてることはあ、そうですねまあ人とか自転車自転車、うん、自転車怖いですね一番怖いのは自転車ですねえどういうことですかまあ音がしないので後ろからいきなり来た時に、はあ、こいつも急にパッと出るた時に出会い頭にならないように、はあ、ずっとこう振り向きながら、はあはあ、へえ ワンちゃんの様子も見たりしなきゃいけないですね。そうですね。どんなとこ見てるんですか？うん。犬ですか、はあ？犬の様子は、はあ、まあこっちを向くんで用事がある時きはこ<笑>用事がある。うん。どんなんですか？まあ、喉乾いたとか。あ、喉乾いた。<笑>うん、うん。そうなんだす。へー。ここは日陰なんでこれしますあ。あ、いいですね。ありがとう。うわー。 <笑>すごい、<笑>すごい。こんな景色がいいとこがあるんですね。うん、知らなかった。<笑>こっちは何方面になるんですかね。こっちはね、空港通り。空港方面か。真空壕通りですね。へえ。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるか、しっかり考えましょう。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 二番サイドショッピングセンター内、とべ ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援しています。全部桜が咲くんで。あここ桜ですかですへー。すごい綺麗ですね、春は。そうなんですね。うん。 あのお散歩はだいたい一日のうちどれくらいの時間にされるんですか一日に、まあ、朝早朝 7, 7時に1時間ぐらい と,、えー、と今度交代で妻が、はいそうですね、13時ぐらい午後の午後の13時から、まあ、1時間ぐらいですねへ2回で す, あ朝と昼なんですね おしっことか大丈夫なんですか。夜はだから昼行ってれば大丈夫なんですけども、昼行けない時があるんで、ええ、その時はまあ深夜になっちゃうんですけども、うん、おしっこだけの散歩をしてますね。健さんが妻があ、奥さんだ。そうなんですね。で朝担当が私です。そうなんですね。で、いろんなコースがあって。そうそうそ う, そう。うーコースはどういう風にこう分けてるんですか。まあ僕の気分、その行ったことない道とか。 な る, ほどなるべく通るようにしてへえ行ったことのない道がメロン君好きなんですか好きですね、うん、好奇心はもう旺盛ですね<笑><笑>とにかく人を 見, 見つけるのが大好きでへえ人が い, いねえか人をいえねえかばっかり見てますねへえそうなんですねそうで好きそうな人アイヌ好きの人ってすぐ分かるんでへーもう飛んでいきます<笑><笑>、うん、そうなんだ、うん 犬好きじゃない人には寄って行かない行かないんですよ、これはね、不思議なことはねはうそうなんですねあの、お散歩の時のメロウ君の癖は人に寄って行くということですそれが一番ですね、癖があるって言ったらね人を見ると人の方に行きたがるいい、ね、じゃあおなじみさんもいたりするんですもちろん、みなさん人に会いに、散歩にうそうそうそうそ う, そうなんですね あのー、お散歩中に好きなものは人以外に何かありますか。うん、散歩中に好きなもの。犬とかはどうですか。ああ犬はそんなに好きじゃないです<笑><笑>無。無視。無視しますね。まあ向こうが寄ってくると、はい、まあ一応その相手はしますけども、うん、自分からは犬には寄っていかないですよ。そうなんですね。うん、アホなんで。いやいやいや。<笑>じゃあお散歩中の必需品はどんなものですか。 まあ、このリードとードあとはお水、はい、それと、まあ、うんちセットうんちをしたらどうすするんですかあのティッシュで取って、はい、ビニール袋に入れますあでも持って帰っててると、まあ、こ, こういった感じへ、うん、テロリテペーパーを何個も丸めて入れてるんですよ<笑>それをそ で, で、まあ、包んで、はいうん、袋に入れて帰りますへ うんこも健康のバロメーターって言いますけどそうそうそうそう大事なんですよねだから柔らかい日があったり、はあ、硬い日があったり出なかったらやっぱ心配になるんでね、うん「今日出なかったね」とか思いながらかわいそうだなってやっぱ食べ物によったりとかするんですかうんもちろん食べ物にもよるんだけど出ないのはううんストレスとかもあるかもしれないしデリケートなんですねーーへえ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 えっとね、犬をずっと飼いたいなと思ってて、はい、で愛護センターのホームページをっ毎日毎日何年も見てて何年も、うん、でやっぱ人気なんで可愛 い, い子 は, はいすぐこの引き取られるんですよねでまあしょうがないなと何んかトライしてもまあしょうがないなって言ってたんだけどトライはされてたんですよである日この兄弟が5人ぐらいいる5匹ぐらいいるんだけどええ それが出て、みんなこんんなな顔なんですよ<笑>、まあ、ここだけ黒かったり尻だけ黒かったり腕、はあ、だけ黒かったり、うん、顔だけ黒かったり「<笑>なんでこれをかわいいな」と思って言ったらたまたまあの「いいですよ」っていうこと で, <笑>で。すぐ引き取りましたしそうなんですね、うん、その愛護センターからってのは何か理由があるんですか理由はまあ可哀想そうかなと思ったりしたし ペットショップもね見には行ってたんですけども、ええ、やっぱかまあ見れば可愛くなる犬、うん、と思いましたがそうなん、まあ、巡り合わせというか、えー。何年前に出会ったんですか。ちょうど二年ですね。二年。二年前の何月頃。六七月ですかね。あ、じゃあ本当に丸二年経って。 そうですか。家に来た当時のメロウ君どんな感じですか。ああ、もう可愛かったですね。弱くてね、<笑>コロコロし、ね。ちっちゃくて。はい。えー、あのゴマハザラシみたいな感じで。<笑><笑>じゃあゴロゴロしたり。ゴロゴロします。は今何キロですか。十三キロです。おお。これ以上は太らしちゃダメよって先生には言われたんで昨日。あ、そうなんですか。うん、定期的にお医者さんにいってる。あ, あ、もうワク。 あのワクチン打ったり、薬もらいに行ったり。あ、そうなんです。そうそうそうそうフィラリアの。フィラリアの。そうそうそうえー、何ヶ月に一回ぐらいは。一月一回は行ってますよ。あ、豆ですね。うんうん、へえ。まあ、検診。はい。<笑>先生になんか言われることってありますか、よく。まあ、来た瞬間に覚え、まあ、この顔なんで、ああ<笑>来たねって。<笑>カルテがいらないという。カルテがいらない。残ってる感じ<笑>ああ。そうですか。うん<笑> うん、あの動物病院の待合室でも人気者じゃないですかきっとまあそうですねこいつがおとなしくしてないんでああだいたい外で遊んでますよあっそう な, んですなるほどはいあのなかなかねあの最初はこうセンターから来ると、うん、いろいろ癖があったりおびてたりするかもしれないなと思うんですが、うんうん、どうでしたか うーんまあそんな感じはありました怯えてましたね最初はね、うん、ずーっと懐かなかったですね懐かなかったうん寄ってこなかったというかね怯えててましたねそれがどうしてこんなにかんない急に急にっていうかまあじわじわとえうん懐いてくれだしてどういう作戦で覚えてないですね覚えてない<笑>もうやっぱ可愛かったんでええ ずっと格好してたり、はい、無理や り, やり遊んだりでした、えーうん。家族の皆さんはどうですか？ワンちゃんが来てから。ああ、な飼ってよかったねって言ってますよ。やっぱりね、まあ犬中心のような、うん、家家族なんですけども、うんうん。じゃあずっと家でワンちゃん飼われてたんですか？いや初めてです。初めてで、てですずまあ。 仕事はね、そのお店やってるからなかなかその買えないだろうと、自分でで思ってたんですよね、うんうん、やっぱりほったらかしてくることになっちゃうし何、うん、かあったら飛んで帰らんといけんけどもそういうわけにはいかないというような職種なんでっずっと我慢してたんですけど、うんうん、初めて買ってみると。 もっと早く飼った方が良かった<笑>初めてのワンちゃんがメロちゃんですか<笑>そうなんですよ、ねうんでえー、オスだから大変よとかえオスは大変なんですからしいですよやっぱメスの方が楽って言われますね、えー、人間の子もなんかそう言いますよね、うん、だけど<笑>、はい、全然まあ大変で大変っていうか、ええ、大変に思わないですよね 性格の、なんか、いいところってどんなところですか。二時三時ぐらいから、深夜の一時二時まで、一人ぼっちなんですよ。あそうなんですねそう。僕が仕事してる間はね、はい、で、まあ、妻と二人で店やってるんで、はい。家は誰もいない状況で、ずっと一人なんだけども。うん、ああ、と、すごいおとなしく、待っててくれる。えー おとなしいかどうかわかるんです。カメラつけてます。カメラつけてる。<笑>ちゃんと 寝, 寝ながら待ってたり。待ってます。寝たりまあちょっと移動したり、えー、ソファーからソファーへ移動したりとかぐらいはしますけども、まあ吠えもせず、えー、最初はそれがすごい心配で、えー、まあ緊張迷惑なるんじゃないかと。えーうん、でもそれが一回もなく帰るまで。 じっとととしてるとこころろがいいところかな す, か<笑>すごい協力的ですよ、うん。メロウくんの協力でお仕事ができる塩沢さんそのお仕事場とは寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることがそのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。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 ここかな。入ってみるや。和風の感じ。ここがお父さんとお母さんが切り盛りするお茶漬けのお店、だし茶漬け阿見本茶屋。 ごめんください、えーえーえーえー、猫ワンですメロちゃんのお父さんとお母さんがこちらにいると聞いて来ましたあ、やっぱり白と黒なんですね<笑><笑>そうですね湯に合わせて決めました犬、えー、ハモやタイなど 愛媛の魚を独特の製法で食べさせてくれますお父さんかっこいいハモっていうとやっぱり骨切りですかね、うん、まあ全国の料理人さんはほぼ 100% ザザザザザザザザザ 皮一枚残して、はい、ギリギリのところで包丁を止めて、はい、骨の身だけを切っていくという、はい、も, のものすごい難しい技術なんですけど、はい、それを極めることに、はい、全員が一生懸命なんですよそっちの方向に向いてんだけど、はい、僕だけがこっち向いちゃったっ<笑>えどういういことですか骨を切るんじゃなくて、はい、タイヤ一枚目のよううに、はい、取ってしまう骨取るってあんな何千本もありそうな何千本もありますよ あ、本当にあるんですか。あ, りとまあれを取るって取ってたら、日が暮れて朝になっちゃいますよね。それが、最初はそうなんだけど、一日ずつ早くなっていって、どんどんどんどん早くなっていくのが人間なんで。あ、諦めたら、骨切りより早くなっちゃいました。はーあの、その骨取りを始めて、何年くらいになるんですか。どうでしょう。まあ、七八年間の。うん。 まあ、構造さえわかれば骨の構造。骨の構造あのまあ、見なくても模試できないので、包丁の感覚だけで取っていきますかでも全国の農林さんも取れないと思ってるからおにぎりしてますが、うん、なんか取れるんじゃん？って分かってしまうば。や<笑>っ皆さん取りにかかると思います。うんそ 技を実は秘密にしておかずに教えてらっしゃるそうですね、うんうん、ああもうそういいものはみんなで分かっちゃいましょうということでいいんですかいいでしょうだって食べる人の方が大事なんで、えーうん、作る人のほうよりも実際私たちもあの骨ちょっと気になるなっていうのはやっぱありますね、うんうん、ザクザクした感じそうそううんあれがなかったらどんな味なのかちょっと分かんないこれ、うん う骨のイメージですよハモと言うとそううそだねだから料理全体に入れることなんだけど、はい、あの料理人さんは料理作る時に、ええ、下手な人間ほど包丁の数が多いんですよ。へこあの美味しい料理ってはやっぱ包丁の数が少なく作っちゃうんですよ。あんまり食材を傷めつけないと。でも、うん、ハモの骨切りだけは真逆で、うん、もう無数に包丁入れていくっていうのが技術になっちゃう。 でうん、でそれゆえにやはりうまみが逃げ出しやすい、うん、あそうなんですか の, 自体の美味しさが、はあ、本来の美味味ししささがが本来かりづらい、うん、なので梅肉のっけたり酢みそで食べちゃうんだけど、うん、もうそういう強い味しかもう印象になくて顔、はあ、自体の味っていうのはいまいちよく分かんないと皆さん思うんですよね、うん、骨の感じしか分かってないですそうそうそうそう食感というか、うんうん、骨食べたなって感じそうそうそうだけど ヒアめのようにねどんな料理でも作れるんで骨がなければ、うん、も, れもあそうそうそ う, うんこれはもう 食, い食う側にしてみたら朗報だし、はあ、じゃあそれをみ全国の料理人がやってしまえば皆さん喜ぶんじゃないかと世界変わりますよ、ね、ああもちろん変わると思うしう、まあ、文化も変わるしそうそうそ う, そうこれ来年のノーベル賞は下鮫さんじゃないですか<笑>いい まあ、それれは繰り返されるもんであって、うん、例えば僕らが死んだ50年後の人は、うん、で実は昔骨切りって技があったらしいぜっていう話題になって、うん、誰かできたないが探しまくっている、うん、あそっかそっかようになってることもあると思います今までの歴史はたまたま骨切りだって、うん、これから骨取りが歴史となって、うん、また骨切りになってっていう繰り返しだと僕は思いますけどねう ん, うん、うん 抜きじゃなくて取り骨を抜けないんですよ抜ける構造になってないのまっすぐじゃないから骨っていうのは途中でマイルドになったり、うん、枝分かれしたりしてる骨がいっぱいあるので、うん、片方から抜けないから、うん、もう切ってしまえっていうことになっちゃってるんだけど、うん、要はほとんど外科手術みたいな帯みたいなものですけども。うんうん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 お、もう一回行くの<笑>何回も行きます本当ですか強いね